逆によくここまで我慢したなという感想を持ってしまいますね。どうも、政治いろいろの学部です。アメリカ国務省の高官の口から日韓関係改善に関する言葉が出たようです。朝鮮日報の記事を引用します。アメリカ国務省の ランバート副時間補は15日、韓日関係改善は非常に重要だとした上で、3月の大統領選挙の後、新しい大統領が就任するまでの約2ヶ月間、アメリカは韓国の新しい大統領と関係を築き、安全保障政策を調整しなければならないと述べた。アメリカが韓国の新しい大統領と 最優先で議論する問題として、韓日関係の正常化に言及したのだ。アメリカが自国の外交政策の根幹となる、インド太平洋戦略を進める最大の障害物を、韓日関係の悪化と考えていることを示唆した形だ。ランバート副次官補はこの日、韓米同盟財団と在韓米軍占有会が共同で開催した、 オンライン懇談会で、アメリカにとって貴重な同盟国である韓国と日本が十分に協力しないとき、我が国は安全ではなくなると述べ、韓日関係改善の重要性を何度も強調した。ランバーと副次官補は、アメリカは圧力を通じて、韓日に対し互いにうまく付き合わせることもできるが、そんな時代は過ぎたし、またそうすること自体が 不適切だ韓国と日本は共同の利害に基づき、自発的に関係を改善しなければならないとの考えを示した。ランバーと副次官補は、ある国は国際秩序の安定を害し、脅威を加えて不安を高めている。韓米は一致した声でこれを糾弾し、反対しなければならないとも指摘した。 アメリカによる中国建制路線に韓国が参加することを求めたのだ。ランバーと副次官補はさらに、もしインド太平洋地域に他社協力体制を立ち上げるとすれば、韓国がまず初めに加入することになるだろう。韓国を必ず含めたいとも述べた。ランバーと副次官補は、我が国は 持続的に抑止力と準備体制を持ち続けるため努力するし、訓練を続けなければならない。韓米両国の軍隊は韓国を守るため、連合訓練をすべきだとの考えも示した。3月の韓米連合訓練延期論に否定的な見方を示したものと解釈されている。北朝鮮はなぜ終戦宣言問題に沈黙し、反応しないのか との質問にランバーと副次官補は、北朝鮮が何を考えているかはわからない。あなたはわかるのかと逆に問い返してきた。とのことです。結構重要なことを言っていますね。まず、アメリカは韓国の新しい大統領と関係を築き、安全保障政策を調整しなければならないという言葉です。この言葉が即、 ユン・ソン・ギョル氏有利を表しているわけではないと思います。アメリカ国務省は長官であるブリンケン氏が民主党内ではかなりの高派とみられ、アメリカ政府内では対中強硬派の筆頭とも言っていい存在です。そのブリンケン氏率いる国務省の副次官補ですし、ランバート氏も対中強硬派に属すると見る方が自然です。となればこの発言は、 韓国次期大統領は、ユン・ソン・ギョル氏でほぼ決まりだという趣旨の発言というよりは、どっちになろうが構わないが、アメリカをコキにすることは許さないという意思表示ではないかと思われます。内心でどう思っているかは置いといて、一応は米韓同盟という枠組みを組んでいる以上、アメリカとしては公式に、韓国不要という言葉を吐くわけにはいかないのでしょう。ちなみに、 朝鮮日報はただ単に副次官補という言葉を使っていますが、アメリカ国務省のホームページを見ると、ランバート氏の役割はただの副次官補ではなく、日本、韓国、オーストラリア、ニュージーランド、太平洋諸島の担当なわけです。自分の担当から裏切り者を出してしまったら大変です。そりゃ韓国をつなげ止めるようなことも言うでしょうねっていう感じですね。 ランバート氏が新しい大統領について言及したということは、まあ当たり前なんですが、ムン大統領については、完全に忘れた。すでに過去の人という位置づけにしたとみて、まず間違いないでしょう。残り人気もほとんどなくなったムン大統領とは、もはや話す意味すらないと思っているのでしょう。当然というところですかね。ランバート氏はさらに、アメリカは 圧力を通じて日韓に対し互いにうまく付き合わせることもできるとも言っています。この発言からは過去アメリカは日本に圧力をかけて日韓関係を維持してきたという事実が組み取れます。日本政府がむやみやたらに謝罪を繰り返し賠償金を支払い続けたのはやはりアメリカから韓国との関係を維持せよという圧力があったのだと想像せざるを得ません。 しかし、ランバート氏は続けて、そんな時代は過ぎたし、またそうすること自体が不適切だと述べています。もう日本に圧力をかけることはしないと明言しているに等しいわけです。かつて、茂木前外相がブリンケン国務長官に、日韓関係は日本に任せてくれと提言。ブリンケン国務長官が、 これを了承したというニュースがありましたが、このランバート氏の発言は、これが事実であったことを裏付けるはっきりとした証言と言っていいでしょう。そしてさらに重要なことは、ランバート氏がこれら一連の発言を行った場です。記事によれば、米韓同盟財団と在韓米軍占有会が共同で開催したオンライン懇談会となっています。 韓国関係者とアメリカ関係者しかいない場所。まして、韓国側は、米韓同盟財団という、言ってみれば、韓国内の保守派とみていい財団の関係者に向かって、この発言をしているのです。ランバート氏の気持ちを代弁すると、こういうことになるんではないかと思います。いいか、よく聞け。まだ米韓同盟という枠組みは生きているから、 お前らに忠告しといてやる。文人とはもう話す気すらない。新しく大統領になる人物に伝えておけ。アメリカはその昔、韓国側の意向をくみ取って、日本に圧力をかけてきた。日韓関係が一見うまくいっていたように見えるのは、アメリカが圧力をかけてきたからだ。だがもうそんなことはしない。日本の言い分が正しいと分かったからだ。かといって、 お前らが中国側につくことをアメリカが許したわけじゃないからな。米韓同盟がある以上、お前らはこちらにつくのが筋というものだ。お前らも中国に対抗しなければいけないのだ。そのために日韓関係は非常に重要となる。お前らの自発的な努力で日韓関係の改善を図れ。この想像、当たらずといえども遠からずと言っていいと思いますが、いかがでしょうか